まあ、は今日はファンの皆さんに重大報告があってこの動画を撮っておりますみんなはもうお家ですかまだお外かな今日も一日お疲れ様ねえっと重大、まあ、報告重大発表するんですけども重大、まあ、発表とか報告とか言うとさ結構その世の中的に、まあ、年末年始も解散とかいっぱいあったからさアーティストの解散とかだから こうネガティブなことを想像してししてままう人もももいるかもしれませんけどもでも今から俺が発表することはですね前向きな発表ですだからきっとみんな喜んでくれることやと思うのであの安心して聞いてほしいんですけども安心してください僕たちは今年2022年いい報告しかしません約束ねそれでは発表しますえー、今日する重大な報告重大な発表というのは実は 二つあります。二つあります。緊張しますね。ええー、まず一つ目の発表をさせていただきます。まず一つ目。ええー、皆さんのおかげで、ジャミリーのおかげでですね、ジャミリーのおかげでですね、えー、っと、私、白瀬、なんと、ソロの、初めてのソロのライブを、 開催できることになりました人生で初めてのソロライブタトゥーというライブですえーそれがねこちらですダダーン白瀬ファーストソロライブタトゥー東京デイ17月14日白瀬デイそして東京デイ2がですね7月15日、えー、ツアーファイナルにもなりますホワイトジャムの、えー、2日間東京でお送りさせていただきます1日目が僕のソロライブです 場所はね、えっと7月14日15日ともにえっと、東京なんですけれどもえっとこれからねちょっとずつ情報解禁していくんですけれどもジャビリのおかげです本当にありがとうございますえっと70分から80分間のライブになるんですけどもあの、遠方からもね来れるようにえっと、19時半の開演にしましたなのであの遠くからでも全国どっかからでもあの、来れるように瞳みんなの力を貸してほしいですお願いします絶対来てほしいです絶対来てください本当にお願いしますまああのソロライブはさ そのホワイトジャムのライブみたいにあの会場いっぱいにできるとかわからないんですけどもでももしよかったら力を貸してくださいタトゥーとかロミジュリーとか、あのー、その曲をね知ってくれてる人が全国でもすごい多くなってきたように感じていてそれで開催できるようになりましたきっとねみんなが日々なんか広めてくれたりとかしてるおかげだと思います再生回数とかなんかけなげにさ何回行きましたねってあの一緒に数えてくれたりとかそういう幸せをね 一個一個丁寧に数えてくれてるおかげだと思いますてかそれ以外で広まる方法が僕たちにはないのでここまでねあの2曲が広まって本当にそれで1個ね自分の夢としてきたことが叶うのででタトゥーとロミジュリしか知らない人っていうのがもうほとんどだと思うんですよね 80% ぐらいはもう1曲しか知りませんみたいなあの状態だと思うんですよねきっと今あの最近ね僕のこと知ってくれた人もたくさんいると思うのであの全然1曲しか知らなくても全然 エスコートさせてくださいっていうか俺にとっても人生で初めてのライブなんでもしよかったら白セっていうアーティストをですねあの一緒に作っていってくれたら嬉しいですこれからね一緒に歩んでいってくれたら嬉しいですだから今月知ったばかりみたいな人ももしかしたら来てくれるんじゃないかなたくさんと思ってだからエスコート考えますね7月14日初撮るライブ1回目っていうのは1回しかないのでよかったらそのスタートをね一緒に見に来てください お願いしますで内容はですねアルバム作るもっともっと前から考えてたもので、まあ、そのこういう世界観をやりたいっていうのがあってそこに合うアルバムとか楽曲作りをずっと数年間してきたんですけれども心つもはねた君との恋からですねそこからしてきたんですけどもびっくりするぐらいのことを見せるつもりではありますので期待しててくださいこんなライブすんのって思わせれるようにちょっと頑張りますんでねもうパーツパーツのあのライブの制作が始まってるんでこっからコツコツ頑張っていきます 私がいかけてね。で、いつかやりたいなと思ってたことがやっとね。実現できるんでめちゃくちゃ嬉しいですね。びっくりするようなライブ作ってますよ。白瀬ファーストライブタトゥーソロライブタトゥー東京で今7月14日、そしてでいつは本日の日ですね。楽しみにしててください。<笑>よろしくお願いします。で、ライブとかチケットのことについてはまあ、徹夜でライブまとめページ作ったんで。 ライブまとめページ概要欄にちゃんとこの YouTube の概要欄に貼っておきますのでね<笑>、まあ、本当に全国から来てもらえるように19時半開演にしたのとあとえっ、ー、と電車とか飛行機の時刻も全国調べてライブまとめページに貼っておきますのですごない<笑>みんなの地元からどれぐらいで来れるとかあのちゃんと時刻調べたんでね来てください力貸してね仕事終わった後とか学校終わった後ととか来てくれても間に合うようにねしますのでごめんねちょっとなんかもうあの 深夜なななのでで頭が回らなくなってるんですけど発表したくてまだ発表1個目ですからねもう1個発表ありますからねそして来てください来てくださいというだけではなくてですね今日はもう一つの発表ですなんとあのこっちはあのここまではソロでの発表だったんですけども、えー、今度はホワイトジャムでの発表になりますホワイトジャムなんとですね全国51か所ツアーを今開催しているんですけれどもなんと ファイナル10公演を開催できることになりました、えー、場所はですねベベベン東京、宮城、大阪、香川、福岡、広島、北海道そして愛知、大阪、東京ですね、えー、ファイナル10公演ですね51パスクワのファイナルです、えー、また、えー、新しいセットリストになります、えー、と新曲とかが追加されるとかですねベベベン日程はこの通りですね5月13日東京から始まってですね えー、あの九州やったら福岡とか各地方1都市は入れるようにしてますんでね50か所ずは来てくれた人も来てくれてない人もですねあの必ずどこか行きやすくはなってますので全国こういう風にまんべんなく会いに行きますのでねもしよかったら来てくださいそしてこのラストのオールラストはもうこれはデイ1とデイ2はもう絶対全員集合っていうぐらいの感じで来ていただきたいんですけども このデイ1が白瀬デイになりまして、デイ2がホワイトジャムデイになります。ファイナル、デイ1とデイ2がありますのでね。ホワイトジャムの前日にやるのはちょっともう本当に緊張しまくりなんですけども。<笑>ゼロから作るものばっかり。ま, あ、まだ、今ね、1月だしね、この夏、まあ半年後ぐらいの話になるんですけども、あったかくなってきたらね、えっと、ライブまた、あの、楽しんでもらえるように、こうやって、あの、ファイナルを発表することができました。 で、夏の話になるしまあ今年ネガティブなニュースもまだまだ多い中なんですけれどもちょっとスケジュール遠いけど2020年2020ごめん2022年かなんかこうちょっとでも一緒に目指せるものっていうか一緒に走っててくれたらええなと思ってちょっと早めにちょっと早すぎるけど発表しました2022年もね一緒に走っていってくれたら嬉しいですちょっと早すぎたかもやけどカレンダー入れといてな特に7月15日と7月15日はもう絶対入れといてーお願いしますーお願い まあ、今日の発表は以上です。まあ、なんかちょっとまとまりなくてっていうか、長くなりましたけどもね。なんか、YouTube でこうして発表すること、今まで、あの、あんまなかったと思うんで、ちょっとあの、饒舌に話せてるかちょっとわからないんですけども。カミカミやったら、ごめんなさい。<笑>長くなった。ごめんな。<笑>ちょっと長くなった。まあ、まとまりなかったと思うんですけども、また地道にね、説明動画とかやっていきますんで、ちゃんと自分の口から、なんかこう、動画通してでも、あの、 なんか表情見ながらね発表できたらなと思ってちょっと深夜なんですけど動画撮ってみました<笑>とにかく7月14日15日はカレンダー入れといてくださいカレンダーにあのハートのマークをもう入れといてくださいカレンダー入れたよって報告を待ってますよ<笑>お願いです以上まとめると ベ, ベベン1つ目がソロライブですね白瀬ファーストソロライブタトゥー7月14日 開催東京デイワンですねそしてホワイトジャムの方もダダンファイナルがこういう風に10カ所えー、開催されますという発表がありましたね全国会に行きますので各地方ねこの2つカレンダー入れておいてくださいよし今日は以上ですババ バ, バーと説明しましたけど分<笑>かりやすかったか フフフフフフおやすみ時間も場所も超えて俺らはつながってるその嘘つきな目が優しく笑うから俺の目を見てふくおる好きだよ君のボタンをそっと外して<笑>あかかばらん え